じゃあょっと今日はカメラが入っているんですけれども気にしないでやっていきましょう、えー、じゃあ OSS ゲートのこと知らない人ばかりだと思うので知らない人を<笑>なんか答<笑>えを、ー、みそうじゃあその本編の前に OSS ゲートについて紹介してから本編入りますね で OSS ゲートっていうのは何かっていうと OSS の門です日本語にするとで門っていうのはこう何かと何かの間にあるものなんですねでこの OSS ゲートっていうのは何の間にあるかっていうと OSS の開発をしてる人達としてる人達してない人たちの間にあるものですでこれで何をしようかって思ってるとあの、まあ、全然 OSS に興味ない人は別にいいんですけども興味があるっていう人とかをえー でもう覚えて、超えた人でも、もうん、の門の近くでまだモニョモニョしてるだけじゃなくて、もっと先の方うに行って、カツやるぞっていう感じの、普通にやるような人は、よくやっていきたいなと思ってる、活動が多いです。 ワークショップ何個かやってることあるんですけどワークショップっていうのではこの興味あるけどまだもう超えてない人たちを超えるっていうところを応援するっていう集まりですこれからこっちのはまた別のやつでやってるんですけども今日はここですはいでどうやってやるかっていうと、えー、いい感じに後押しするっていうのですね<笑>で参加の理由は多分やり方わからないとか なんんか怖いいってううことだとだ思うんですよで、いつもここで聞くんですけど今日時間ないのでそういう風に言われたって言うているん<笑><笑>ですよ。でこれを解消することによりもう曇りやすくするっていうのはワークショップでやることです。具体的にどうやるかっていうとこういういやり方がありりまますすっていうのを一個だけ教えますあのやり方たくさんあるんですよ本当に人それぞれみたいな。でもたくさんあるからってたくさん教えると逆に困る。 らしいのでもう一個だけ お, おすすめのやり方を教えるのでそれを今日やってみますで実際に一回やってみるとえっ、ー、とあこのくらいでいいんだとか、うん、やったことないから不安だとか怖いみたいなのがあったのもやってみると意外といけるっていうのが分かるのでそれであの不安だからできないみたいな感じを解消するっていうのがあのこのワークショップのやりたいことですなので体験するっていうのが大事なことです。 あの、会に参加するとか、こう一周作るとかみたいなの も, もちろん、やったりはするんですけども、そういうのが大事にゃなくて、体験するのが大事です。はい。なんで、えっ、ー、と、そういう感じでやっていきます。いいですか。いはい、じゃあ、実際に、内容説明に、本編に入っていきます。最初に。 ブレブしてかからやればよかったです、はい、順番を間違えましたね<笑>えっと今日は限、まあ、られた時間の中で体験するってところまで行きたいのでそのために周りに助けてくれる人たちがいるんですけどもこう緊張したまま終わっちゃったみたいなのでせっかく助けてくれる人いるのになんかこう口越して話しかけられなくてどうこうみたいになるともったいないので。 まずは話し掛けられる、話話す練習をします、うん、いいですか、はい、なので、はい、今アイスブレイクっていうのをやるってこうこを無していくんですけども代謝、はい、のは声を出すことですほ<笑>、はいっいっっこ撮ってるから<笑><笑>、えー、で、やることは声を出すことなのでで、話題なかったら困るので みんなが絶対持っててる話話題を話してもらうことですで何かっていうとなんで今日ここに来たのかっていうのを話してくださいそれはみんな必ず何か持ってるはずなので話すネタには書かないはずですじゃあそれをやるんですねでグループ作るのねこの4人 で、あの、1人ずつ「あの、僕は何でか知られました」みたいなの 声, 声出すのも大事なので声出してください中身別にどうでもいいです。<笑><笑>そこの4人でやってくださいで向こうはじゃあちょっと多いですけど6人全員でやってくださいじゃあ始め